にされた「日々の中でファンタジーを求めようとしてた」「いつもありけと言い聞かせるのに」「僕は無意識に走り滑る癖がある」「夢にがれた過去の時 スポット「ライトに照らされながら」「生きているように見える」「リスクを背負いながら」「イブをし続けてる」「本当は僕もしなっちゃな」「なんどもかな 信じ「こますよね」「僕は他人には行かれないから」「無理に自分に厳しくしてきた」「だから」 光や金を人に費やす余裕なんて本当はなくて仕方ないよな時に流れ夢の中にいて足を引きずることも忘れて らぶしく朝日が昇る」「一切かえられたら刺したとこまで行けるのに」「その無茶ゃな理想も捨てた」「何度もからだえ旅すればしい」 数との近くとともに進むよ絶景を切るまで誰かの課税がしたけど迷いすらない素直なままで 何度も彼方遠くのすていせの先へ」「はけらきたことない」 僕の目指したい未来へ確かに近づいた」